あとね集客ができないというふうな問題に対してどうやって解決するのかって言ったらもう一番簡単なのは有料の広告をやるということですねこれが一番簡単です。しかもお金があの あのかかるんですけど時間がすごく短い。人によってだからフェーズが違って無料の媒体で集客しようと思ったら、集客できないか、もしくはめちゃくちゃ時間がかかるんですね。で、皆さんが間違えちゃいけないことは YouTuber になろうとしてるわけじゃなくて、結局実利益があるかどうか、やった分だけ、マネタイズできるかどうかってところはすべてで、これだからね、ヒカキンさんとか、y o u t u b e で出てるね、YouTuber になって、フォロワーを増やせばいいんだと思ってたら、フォロワーの数とビジネスの売り上げって、全く実は関係ないんですよ、ね。っていうことがもう、 もう分かってるわけなんですよハーバーのビジネスレビューとかいろんな論文載っててだからやっぱりフォロワーを増えて人気者になるんじゃなくてやっぱり自分自身の授業にお金あの自分自身の売り上げをもたらしてくれるようなウェブページをどうやって作るのかっていうことを考えてやるのが今の SNS の集客のいつの課題になってます下にリンク載ってます。